大取りを務めていただきますのは菊水連でございます、えー、昨年の4月、えー、本当でしたら、えー、結成55周年を、えー、国立劇場で、えー、開催する予定だったんですが、えー、コロナ禍やむなく中止という決定が下されました、えー、菊水連は、えー 徳島の姉妹連でございます、えー、菊水連と、えー、姉妹連を結んでおります、えー、この菊水連名前自体は公園地のが古いと、えー、言われております、えー、徳島の菊水連よりも実は菊水連としての名前の歴史は、えー、公園地の方が古いですが、えー、今、えー、姉妹連、師匠、弟子の関係で えー、ますます腕を磨いております、えー、それではよろしいですか第一部の大鳥でございます菊池江どうぞ Thank you. you <laughs> ありがとうございました。